祭りでで買ったんですよ。あのフェスでえこの間のこの間の間フェスで出て、うん、ちょっと様子見てたんですけど、うん、ちょっと一日売れ残ったやつを多分生徒さんがすぐ買うと思って<笑>だったら僕買おうということで買いました。かっこいいですよね。 ありがとうございます。じゃいいですか。この前の東ジュフェスタ、あの大勢の皆さん来ていただきまして、ありがとうございました。はい、大変で、ね、にぎわって、中身がねちょっとね、あで、台風でね、ちょっと大変だったんですけどね。はい、そこでもお客さんに来ていただきましたね、はい。ありがとうございました。これ、これです、今日は。これは、一年ぐらい前、春にやったんかな。最初の東ジュフェスタあるじゃないですか。うん か7月に買っったたた。もでです。ちちょうど多分1年ぐらいいが落着かなと、ね、一て葉っぱの池もなくなってたんですけど今回はもうあの細い針金とかは食い込み始まってるんで葉っぱの整理古っパ取りとそれから針金外し五葉松でこれからやることは古っパ取りやります。で 針金外し、この細いところは結構針金食い込みますんで、はい、それを外していきます。それと、あと新しい木でしたらこれからも針金掛けができますんでね。結構ね。あの樹勢も戻ってきたかなっていう感じします、はい。針金外しをやっていきたいと思います、うん。この辺はまだ大丈夫ですよね。これね。これ、それからここがちょっと食い込んでるかな？これ大体あの針金が木と同じ高さぐらいになってるかなってね。 これも食い込んでます。ちょっと外していますね、ここは。皮、はい、っては残ってます。のぐらいだったら大丈夫ですね。はい、さあこれ外しちゃいます。ちょっと食い込んでから外すって感じですかね。うん、ちょっと食い込むぐらいでいいと思いますよ。<笑>あの全部飲み込んじゃったら、もうこれ針金で失すると皮剥げちゃう場合あるから。ね、あの針金切るあの掛 け, ける時に切る位置や少し残して切ってますから。ここに指引っかけら。で、これで外していきます。 元から切っちゃないで、うん、少し指が引っかかるぐらいで、あの残しといたらいいです。針金かけ。最後の部分ですね。うん、外すときは先端から外します。はい、じゃないと、こう枝折っちゃいますんでね。先端から外して。<笑>で、こう、今こ、ここ、こ, こでしょ。これ、このまま外すと、これも枝なくなっちゃうと。ここ、先端から外す。こう、木を回してもいいですよ。枝を回す。これ外す。<笑>でね、これこ、よくね、はさみ、あの針金切りでね。 とかいるんですけどね。ベテランだったらいいですけどね。針金こう切っていくでしょこう切って。いくこれ枝が見えるからいいんですけどね。もっとこう混んでるやつだったら、うん、こ, うこうなるんですよ。これ残っちゃう残っちゃう。う, 間にね、うん、これ残っちゃうからできればね。手で外していった方がいいと思いまうんです。これはこう枝が動くんで針金を動かさないで、こうやって枝を動かして針金を取って。いく あと特にこういうところ、これ切っちゃうと必ず残りますよこれ、うん。で、こういう食い込んでるところもありますんでね、これもやはり外から先端から外していく、うん。ここができたらこのこっちから外さないとこの目なくなっちゃいます。逆側の肺ガネオってことですね<笑>。そうそうそう。こっちからそのままいっちゃうと、これポロっと取れちゃうこ、うん、<笑>ちらも先端から外していく。これやっちゃうのだと。 元からこう。太いとバチバチバチって切っていくでしょ。うん、これしてこっちまで行かないかこれ残っちゃう時があります。ここはありますよ。ほんそうすると1年も経つと飲み込んじゃうのさりがね。飲み込んじゃうとこれえらいことになりますよね。外せなくなっちゃう木を枝を一周しちゃいますん、ね、で、そうすると皮がもう全部抜けちゃう状態になっちゃうから、これこれ外すとこうやって外すんじゃなくて。 木をね、こうすするんですよこうそしたらこう掴むとこあるからこう外していくここもあの道具使わないとこれできないんでこう回すんです木をそうするとこんだけ開くでしょこれを外すこういうふうに、うん、これだけ<笑><笑> こ, こ, <笑>これがね道具使ってこうやってぐちぐちやってないで 木をちょこっと回すとこう隙間がであのこれが出てきますね。そうやってこ外していくここに。こ奥の方のね、はい、針金を外す時きね必ず手はこう下から入れてくださいここ。ここに入れるんです。うん、下から。はい。 ここに入れちゃうたの方がほとんどこうやって入れてますから、なぜこうやって入れるかって、みんな葉っぱ折っちゃますから上から入れ<笑>必ず奥の方こうやって手入れていかないと、例えばここの針金のハザスとき普通の人だとこうやってこうやって入れるか、うん、こうに入れるかするんです。必ず下からこう入れれば針金が見えるし、葉っぱを折る確率少ないです。から必ず下から入れてください。はい、これ小さいから特にそうです。はい、これを気をつけてください。 これ 残, すこれ残すねんここかかるからいいけどですうギリギリあの巻かれてこうフワッてるんでねフワッてした感じこれいいじゃない。 でこれもっとはこの次は葉っぱ整理してきますはい。ちょっと込みすぎてるねその前にねちょっと雑草が入ってくると草取りしますね、はいはい、これって株立ち株立ちだねどうやって株立ちになったんですかねこれくっついたんですかねこれ違うもともと株があってそこから枝が出てる。多分ね鳥り木かなんかじゃないかなこれ、ね鳥木あの こう車枝とか、はいはい、そういうのあったら顔立ちできるね寄せようん、はじゃな く, くっついたんじゃなくて<笑>、ね、車になってるとこ取ったんじゃないかなと思うんだけどね凍、ねね、り木も大変ですもんね2年も3年もかかるからうんそれでこう車だんて時間がかかるんねそうですね今度はねあのもみじの取り木で、はい、あの株立ち作ろうかなと思ってたんだけどおーおーおー枝がうまく出てるとこないんでまあ確かにあんまりないです ね, <笑>ね 車になってたらみんなほとんど切っちゃうじゃない、うん、2つしちゃうから ね, そ う, ねそういう作れるとこがねちょっとなかったんで来年は取りそういう取り木しようかなと思ってる、うん、下の方ががれちゃって頭にそうとかあったらもう取り木ですよ、うん、臓器なんか頭に早くできるからねそうですね松、まあ、でやるのがちょっと勇気切りますよねうん私はねこう黒物やったことな、ね、い、うん、僕はちょっと前にやったやつは当時に置 き, 置きっぱなしです<笑>自分じゃ管理できない 今度は葉っぱを整理していきますね、はい。枯れてるところ、枯れ葉取っちゃいます。はい、この分かれ目を綺麗にしてきますからね。この分かれ目はっきりしてます。これこここうところがもうこうごちゃごちゃしてる。これすっきりさせます。ここそれで何を取るかっていうとここわかるかな。これが一昨年の葉っぱこのここ境目になって こ, こ, こっちこ側と隙が開いてるんでしょ。これでこのこの葉っぱ取るんです。 これが恥ずかしい。うん。要は去年じゃなくて一昨年の葉を取る。一昨年の葉を取ってい。もういいかな。少しきあの黄色くなってきてから取ってもいいかなっていう感、ん、じ。こういうふうにちゃんと枝分かれが見えるように取ってください。うんうん、で、この先端はね、芽が二つあるんだけど、ちょっとわからないです。このまま残しときます。はい。今度はここ。これもこの芽があって、もう一つ先じゃない。こ, この間をきれいにしてきます。 こ, れこの周りにね葉っぱ多くつけとくとこっちがダメなつかこのどこの枝芽が、うんうんうん、こっち少し弱まっておくためにこう葉づかしもやってますからね、うん、ちょっとねもうちょっと寒くなるとこれ黄色くなってパラッと10月りぐらいか、うん、落ちちゃいますけどね、はい、そのまで待ってると棚がもう落ち葉だらけになってお掃除が大変だから、うん、今取っちゃった方がいいです、ねはい、こういねうこういうところ気をつけないと。うん この芽は取っちゃうんですよね。これね、ここに芽があるんです。はい、この分かれ目をこうきれに取ってやらないと。はい、でもっと丁寧にやるんだったらハサミで切ってください。ハサミで切る場合はこれ見えないかな。これ葉っていうのはあるんですけど、葉っぱをこうまとめているところ、うん、それを残すように抜いてあの切っていくんです。うそうするとそこからまた新しい芽が出る可能性があります。で手でやる場合はこれ全部。 まとめて抜かないで二本か三本ぐらい持ってこんでくと仲間が残るや残るんですよその切 る, るだけね仲間が残した方がいいです、はい、で葉っぱの付け根のやつですねそう、うん、ちょっと葉っぱ小さくてわかんないですけどここに茶色い部分があるこの茶色い部分、うん、この元のところねこれを残すように取っていくるんですよこれをまとめてやるとね全部 木の肌まで取れちゃいますから二三倍持ってこうやって抜く感じホースカしました綺麗だないいね正面はこっちか<笑>一番最初の時の画像と比べられるんで最初の針金を掛けてない時のああ、8本これじゃ残ってねそうですねれは四角い足なんですか残ったな覚えてない<笑>今これ全体見ると このれが枝に な, るもうなんないと思うこれは目がこれだから。 1年前に針金かけて外すとこんな感じです でこう い, いからねいうふうな手でピッと角度ができて上がってるから、うん、そんなにこれ針金で直したとこないよね こ, これとこの枝ぐらいかそうです、ね、これをっと下げて。 ここがないだねありがとうございます、はい。 道筋をつけて水水の道筋をつけてるこういうふうにね癒着してる部分、うん、こう内側とかね、はい、そういうところはあの分かんないで刃物でこう切っちゃった、うん、自分なりにあの道筋つけてった場合、はい、そうこう不自然さが必ず出てきますこれ、うん、だから分かんない時はもうちょっと木磨くじゃを磨く、うん、でピーセットでね中をこう取っていくる古い皮 うん、3枚ぐらい重なっている場合はこれ全部下まで取らないとダメですよ、はい、そうするとこの辺から向いていくとこれスッと入って取れるんですよ、うん、このかい皮がついてるとダメこの中の方までこうピンセットで掃除していって自然にこうむければこの木の水水の流れっていうのはそのまま出てくるんですよ。あ分かんないないてね と入れちゃったらそうごおしまいですよ。自然さがなくなっちゃうから掃除して流れを見るそれでも分かんなかったら少し休んで二三か月経ってからまた見てみるとかねそうすると新たな視点で見えてきますよそれが木の流れっていうのがなるほどこれはちゃんときれいにこうあのシャリが入ってきたシャリっつうかまだシャリじゃないですけどね水杉ができた一本でできてるんだから、うんですね、そう枝も枯れずにそう 日本でできるっていうのは一番いいんですよ、うん、だから迷ったらそこでやめる、掃除するで木の流れを見て、それから取っていくるそれでもダメだったら最悪の場合は歯物入れちゃうとかね、うん、そういう切断の仕方もあると思いますまず最初は掃除それでやってたけどいいと思うんですよもう何年もやってるんですけどねこの辺がもう癒着してたここなんか動きわかんないと思いますよこれ、うん、シャリがこう中入ってる これもちょっっっとやたんんんだけどわかかないんでほっとらかして、うん、そうするとこうシャリが腐って枯れてきてそれから取ってってもいいし、うん、なるほど。そういうやり方がいいと思いますよわかんなかったら途中でやめちゃっていいとうん、やめちゃっていい、うんううん、ということでした、うん、ということで<笑>あんまり刃物は入れない<笑><と><笑>あんまり刃物 は, <笑><と><笑> は, は入れないということですねありがとうございます